皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月23日。今週のエピソード依頼帳が残り一つなので、無理せず頑張ってみます。破壊編の最後の敵は、今でも相当大変なのですが、今回は運良く一発で倒せました。でも、残り20秒を切っていたので、本当に危なかったです。最後は回復するのをやめて、ひたすら攻撃してました。 学園のピュアジュエルの在庫が切れてますので、来月に備えてフェスを回しました。ここまで集めておけば多分大丈夫ですね。そして、今度は強連チケットの在庫が少なくなりましたので、チケットを回収しに行きました。どこの回廊を選べばいいのか全然わかりませんね。どこが集めやすいとかあるのでしょうか。基本的に、チケットの部屋を選ぶだけの簡単なお仕事です。チケットの部屋がない場合は、コールドの部屋を選ぶといいです。 ゴールドの部屋は実質的にチケットの部屋とほとんど同じです。あとは購買部でフェルマークを売って強連チケットを買えば完了です。これだけ集めればしばらくは大丈夫ですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。